長かった1年半の留学も今日で終わりを迎えますそこで今回はカナダの最後のビデオ私が留学中何を学んだのか3つのキーワードを使ってお話ししますたった3つです一番初めにお話ししたいのはまだ私が仕事を探していた時の話です31回それが私の断られた回数です ローカルの仕事を見つけるのはとても大変なことでしたわからないことばかりで失敗もたくさんしました1件目に断られた時私はすぐに見つかると思っていました10件目に断られた時ちょっとやばいと感じました20件目限界を感じました 30件目投げ出してしまいそうになりましたそれはまさに終わりの見えない螺旋階段が永遠に続いているようで配っても配っても何の結果も出ないんです Life is hard. 誰にも褒められやしないし誰にも叱られやしない誰も私をしつけてなんてくれないんです毎日ややるののかからないのか 自分が決めるだけでしたネブギブアップそれが一つ目の思い出です私はこの思い出を永遠に忘れることはできないと思います諦める人と続ける人は何が違うのでしょうかそれが2つ目の思い出の話です私が youtube を始めた時10時間かけて作った動画は誰にも見られず何の反応もないし数字も全然伸びないんです 英語の勉強もやめてしまってまさにバカ丸出し何をしにここに来たんだと思い始めていましたでも続けているうちにあることが起き始めたんです応援してくれる人が出てきたんです MakeDifferent 仮に世界を変えなくても一人の世界は変えることができる そう考えれば自分のやってることに意味を見いだせましたし楽しんで動画を作り続けることができたんです自分なりの意味というものを見つけることができたら次は諦めるのが難しくなってきますよねそして最後のキーワードはゴールですこちらご覧ください このテーブルの地図が私の旅の始まりのきっかけですスタート地点はこの部屋そしてゴールは日本ですでも結末は誰も何も知らないんです私たちはただ日本を目指すだけです で皆さんに出会えたことを心から感謝していますこれからはユーラシア大陸にめがけて3人で頑張っていきます最後にビッグハイファイブ